そそういいいいいったたたた、点もぜひ皆皆さんんね、注目しながら見ててだきたいと思まます。それでで、は、玉のよろしくお願いします。よろしく し, よろしくお願いします。私花の絵の祈りを、 you 突然の雷鳴り響く。奴すでもなく無残に飲まれる。嘆き、愛、苦しみ香り、星のない夜をただ。 歩き続け夜明け苦しむ人々と共に危機を乗り越えるため立ち上がった伊達藩士松川豊ノ心<笑>姿を見たら生前の日々皆掘り その名も松川川さロう一長に変えわた 踊れ